吉きですまさかこいつがビスケットになるなんておおおっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっっとっとっとっとっとっとっとっと ビスケット買ってきましたお菓子の形は十七種類ヨシユキビジョンのヨシユキは一種類秘密の仲間に会えるかもあなたは秘密の仲間いますか自分は 秘密の仲間は、まあ、いるかも、しれないですねあ、迷路がありますねそれでは、秘密の仲間、探しましょう 開けましたでっかい袋が一つ入っていますねおっあったこいつが仲間ですかおお、いっぱいありますねえーそれでは 袋を開けますお、袋開けましたあ、そうですね香りはまあ至って普通のビスケットですかねじゃあこいつからこいつは何でしょうかねこいつはこいつは こいつはカメですかねじゃあカメさんいただいちゃいましょう ん, ん 意外になんかおっとっとっていう味はしないですね。まあ、至って普通のまあ、普通に美味しいビスケットですね。なんか万人に好まれるような味のビスケットですね。味はね。うん、こいつはこいつはなんだろう。こいつあ人でか。わあ人で人で可愛いですね。 やっぱりこういうなんだろうベーシックなビスケットもなかなかいいもんですねこいつがこいつはなんだこいつはミサイルじゃねえやあイカですねこいつはイカですかあーこの横の切り込みがポイントですよ、うんうん なんか他にねえかな。あとあこいつまたこいつは人手か。あとイカだ。なんかイカと人手があってなんかイカ多いな。あれこいつはなんだろう。こいつが。こ, こいつが。なんだこいつ。フグじゃないよね。あマグロだ。こいつはマグロですね。おおちょっと。 とは形が違うんですねちょっとあのこの表面のこのちょこんって出っ張ってるのは何でしょうこれがマグロのポイントなんですかね、うん、かなるほどねいやなかなかでもビスケットの味や味はねなかなか普通にあのククサクサクした、うん、意外に飽きがこないシンプルな味のビスケットですよ。 いいかあと何 か, 何かなです、ねですね、あ, あとねちょっと一つ突っ込みたいところがまだこのウネツは魚介類ですよね。で イ, カイルカクリオネペンギンクラゲトトマルまあここも魚介類でしょでもこいつは何ですかなんて怒りと 潜水艦が仲間になるってどういういことですかだって怒りに「おお俺の仲間だぜ」潜水艦に「おお俺の仲間潜水艦だぜカシーン!」ってやってたらなんか変ですよね。うん、いやーでもねいろんな形があってねいやーなかなかこうやって仲間探しも楽しいですよね。 うん、まあビスケットの味は結構素朴な味わいのまあ普通のビスケットですね。うん、以上「森永お酢とビスケット」。